はい、どうもこみです。さて、本日は関西クラクラクラブからですね、動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、えーと、今日のテーマはですね、突撃艦スパビズからのスーサイドラバルですね。これやっていきたいと思います。あのー、自分結構ですね、あのクイヒーディガホグだいぶよく使うんですね。突撃艦スパビズからのでやるんですけども、 あのー、最近のやっぱ流行りってスーサイドラバルだなというのはなんとなく感じるものがあって、あとまあ中華式もあるかな。この二つがすごくよく、あの、前回のまあ筆頭戦術になっている気がするんですね。で、まあ突撃機関スパビズをまあやる自分なの で, で、それを使いながらやれるえースーラバーの方に今回は行ってみようと思ってやってみたというのがえーテーマなんですけども、 結構ね、簡単です。正直言って。あの、だいぶ僕、あのー、スーサイドもラバルも下手くそなんですけども、それでもやっぱいけちゃうんですね。なので、えっと、おすすめ戦術として、まあ、今日は紹介したいなというふうに思ってます。これ、騙されたと思って一回ね、やってみてもらえたらいいと思います。あの、突撃艦スパビーズがやれる人、限定ですけども、やれる人はえ、ぜひね、試してみてほしいなって思える戦術ですね。で、 えっと、まずは一本ですね。うまいのを見てもらおうと思います。うまいの。えっと、うまいのはね、まずこれですね。えっと、ハッシーさんがやっている、あ、すみません。間違えました。ごめんなさい。<笑>えっと、これじゃないわ。あのー、まあ、僕のね、あの、ちょっと乱れまくっているやつを見るよりも、まずはうまいのを一本見てほしい。で、えっと、こんな風にですね、タウンホールと、あと、投石器が、こう、この区画を挟んで隣接しているような場合っていうのは、えっと、このね、中間の今、この四角く塗りつぶした部分、ここですね。 これに、えっ、ー、と、突撃艦を落としてあげて、で、スパウィズをインビジかけてガンガン暴れさせるみたいなパターンがすごく使えます。これですね。こんな格好で、えー、突撃艦に、えー、インビジ、スパウィズを落としてあげて、レイジ、さらにインビジ重ね掛けをして、で、えっ、ー、と、一気にですね、タウンホールから、えー、投石器を削っていきます。で、これね、えっ、ー、と、今、防衛軍出てこなかったの分かりましたかねこれが、今回のこの21年4月のアップグレードで、 あの強くなった点ですねあの今までインビジの呪文って出してもなんかねあのユニットがその防衛軍を引っ張っちゃったりしたんですねなんで防衛軍が出てきちゃってたんですけどもこれが先打ちのインビジをすれば出てこなくなったというのがすごく大きな、まあ、変更点で。 それをうまく使ってですね、中に入ってたのがおそらくラバーハウンドかアイスゴーレムかなんかだったと思うんですけども、それを出すことなくもうクランジを潰しましたよね。でこれでタウンホール、クランジを投石と全部、えー、相手の対空の主要防衛を潰しまくったので、もうその後が楽すぎるんですよね。ヒーローで、えー、タンホーあーと突撃艦でこう削って、でヒーローでこっちをこう削ってあげて、で残ったところっていうのを、えー、ここですね。 えっと、ラルーンらしいんですよ。ラバルーンのことをね。ラルーン、これでえ潰していくという感じで、ね、こんな風に。いや、お見事ですね。で、やっぱですね、ここのタウンホールを突撃艦スパビで潰したじゃないですか。こっちかなこんな風に。こんな風に書いた方がいいかもしれないよいしょ。こういう風に潰しましたよね。こういう風に潰して、で、そこからさらに、ここを、あのー、多分ね、えっと、バルーンかなんかで潰したのかな。ちょっと見えなかったです。 でえー、と壁際までこの潰しを広げるんですね。広げてからえっ、ー、とヒーローを出すことによってヒーローが逆方向に反れないっていうことなんですね。反れずにちゃんと一方通行で え、歩かしたい方向にこう歩いてくれることによって、え、なおさらですね、ヒーロー3体、え、キング、クイーン、ロイヤルチャンピオンがお互いに相乗効果をこう発揮しながら、えっ、ー、と、破壊を進めてくれるというのが、え、ラバルを回す前の段階の処理として、すごくね、効果が大きくなる理由でもあるかと。で、これね、 いやーガーンオイルとバルーンの数、この、この寄ってくんでよくないですか僕これすごく好きなんですけど、ラバルで最後取れた瞬間に、こう、ガーゴイルとバルーンがもう最後の室にこのブワーって集まってくる、このブワーっての。こ<笑>れがなんかね、水とね結構興奮するんですね。おお、そまで全開取ったみたいな感じですごくテンションが上がるんですけどね。これだけですかね。はい、えーと、次の2本目いっていたいと思います。僕の、ね、アタックを見てください。ぜひですね。合計4本行きたいと思うんですが、私の2本もう1本走ったのがあります。 で最後の1本は結構レベルが高いやつを見てもらうと思います。なあえっと僕のこれから見てもらう2本が本当にの初心者の方にはいいと思うんで、ぜひ参考にしてほしいと思うんですが、これね、壁際なんですね。一回止めますね。少しごめんなさい。あの壁際の壁に近いところに、このね、壁に近いところにタウンホールと、あタウンホールがあって、でさらに防衛軍がそこからこう釣れるってこと、この釣れる範囲にある。 これがね、すごく重要かなと思います。これを突撃艦スパビズ当てることによって落としてスパビズ、ああ、落としてインビジか。で、えー、タウンホールを壊しさらに投石まで壊していくっていう感じです。で、これさっきの橋さんみたいに、なんでインビジを先にやらなかったのっていうと、えっと、これクランジョがどうしてもスパビズを取ってない距離にあるんで、もう援軍する前提で考えたんですね。なので、えー、先に、えー、とインビジの呪文を打たずに、えっと、 援軍の中身で、まず一回、相手の援軍を釣ってから、スパビーズを暴れさせようというふうに思いました、まあ。あわよくばこれ初見だったんですけども、あわよくば、えっと、スーパーガンオイルとかだったら、もうそのまんま、スパビーズで処理もできないかなとかいうふうに狙ったんですけどね。さすがにラバーは無理だったね。で、えっと、これベビドラでこっちのカットをしておいて、で、キングとアーチャークイーンがこういうふうに、えっと、ロイちゃんはこうですね。キング、クイーン、えー、ロイちゃん。 歩くような感じでルートを作ってますロイちゃんの仕事はですね、こっちから入れることによって、アーシアクイーンが、こう、えっと、クイーンですね、が取れないように、ちゃんと壁の中に入るように誘導するっていう目的で、こっちからロイヤルチャンピオンを入れていくんですね。で、えっと、ロイちゃんとアジャアクイーンの仕事は、この、えっと、マルチインまで見てくれればいいかなと思ってました。で、それを、えー、ロイヤルチャンピオンがやってくれそうなんだなと思ったところで、ストラパートスタートですね。 で、えっと、これをね、牛のジョーカーさんに言われたんですけど、あの、早めにね、えっと、ラバルパット展開して、クイーンとかロイちゃんもなるべく長生きさせた方がいいよっ て, って言われました。あの、それすごくね、その通りだなというふうに思いましたね。この攻めも、あの、ロイちゃんがですね、最後まで生き残ることによって、だいぶいい仕事してくれるんですね、これ。透明ロイちゃんが入ってくれたので、これで相手の、えっと、バーバリアンキングをストライクと一緒にこう、潰してくれて、で、こいつが、ロイちゃんがそのままま投石のターゲットを取り続けてくれるんですね。 これ大きかったですよね。で、えっ、ー、と、バルーン回しに関してはね、あの、正直、ちょっと今話にあげられなかったんですけど、えっ、ー、と、あんまりうまくはないですよね。<笑>はっきり言ってうまくはない。あの、こうね、あーっと出していって、あの、ここに集めていくような、そういうね、あの、包み込むような、あの、バルー回しっていうのをね、うまい人はするんですけど、僕のはね、だいぶグダグダでなんか、あのー、 外側から出すようなバルーンなんていうのも遅くって、もう今更出すのみたいな感じのね、タイミングだったと思うんですよ。だけども、まあ、蓋を閉めてみればというか、開けてみればなのかな。あのー、呪文を残して全開取れるぐらい、まあ、余裕が出るっていうことなんですね。まあ、これがね、本当によくって、もう一本ですね。これも同じタウンホールが、ね、壁際にあって、比較的ね。で、そこで防衛軍も釣れるってパターンですね。 えー、バルーンから、別にもう、えっ、ー、と、ラバーいらないんで、バルーンでいいですね。で、えー、こんな感じで突撃艦入れていって、ここで落として、援軍つってから、インビジ、レイジですね。で、えー、この、俺も同じタウンホールを壊して、さらにワンチャンこの辺の、えー、シングルインフェンを壊せないかなって思ってましたが、このね、ちょっとレイジ、えっと、インビジミつりましたね。インビジちょっとミスっちゃったおかげで、シングルインフェン壊せなかったかなっていうちょっと反省がありますが、まあまあまあまあ、あのー、良くないんですけど、あ、いいとして、<笑>自分に甘いです。 で、えー、っと、キングを出していきながら、キングでストライカーのターゲ取ってるうちに、アーチャークイーンで倒そうと思って。ね。えー、っと、ウィザードで、こっちの、えー、7時方面、8時方面カットして、狙いはこっちですね。アーチャークイーンとキング、えー、っと、こんな風に進めたいと思ってました。で、狙いはこ の, この当然投石機さらにシングルインフェルノもう、えー、ロイちゃんで壊していきたいなという風に思ったんで、えー、っと、こっちですね、ベビドラでカット、3時方面しながら、 これね、久しぶりに普通のウォールブレーカー使いましたよ。マジで。ウォールブレーカー、これ、頑張れ頑張れ頑張れ頑張れって感じ。<笑>開けて、で、キングとアーチャークイーンをこの壁の中に入れていきながら、アイゴレ追加 C のロイちゃんって感じですね。はい。で、ロイちゃんに関しては、このシングルインフェンドに行ってほしかったんですが、うまくいってくれてよかったですね。あの、これは助かりました。本当に。いかないかなと思ったんだけど。あの、しっかりスケルトンで、えー、とシングルインフェンドのタゲを取ってあげてからロイちゃんに立って感じですね。 で、えっ、ー、と、まあ、半分ぐらいがこう削れたんで、こういうふうにですね、削れたんで、えー、残った半分に対してまっすぐアルーンを当てていくという感じですね。こんな感じでていく。この直線のルートが作れたらやっぱいいですね。あの、よくね、昔は L 字を作るっていうことが言われてたんですけども、今は L 字よりもやっぱりもう直線をいかにどう作るかっていうのが、あの、ラバルを回す上ですごく重要かなと思っています。まあ、これは、 あの、僕が言っているわけでもなくね、あの、他の人も言っている結構常説だと思うんですけども、これも見てください、これ。このヘイスト何の意味もない。これ、ねまあ、安全に不発ですよね。でも、それでもやっぱね、フリーズがまだあと2個残っているわけですよ。も、ま、う、あ、こういうふうに呪文ががっつり残るんで、まあ、それを見ると、ね、このそもそもの攻めの、なんていうのかな、あのー、うんと、強さっていうのが、まあ、攻めそのものの強さがわかるかと思いますよね。本当に。 なかなかね、このスーサイドを何年ぶりかにやって、スーサイドラバルを何年ぶりかにやって、あの呪文が余るっていうのは自分自身信じられない体験でした、はっきり言って。あの、当然こういう対策されてる配置なんかもあって、あのトネードドラップとかにね、あの突撃観測ビスがやられちゃうとかいうこともあると思うんですけども、まあそういうよっぽどの大チップでもない限りは結構取りやすいと思いますので、試してみてほしいなっていうふうに本当思います。このね、えー、壁外、壁の えー、と壁っていうかその外周付近タウンホールがあって、ここに突撃艦スパビュ当てて援軍処理ができる、ないしは援軍が釣れるっていう条件に当てはまる場合には、この攻めができるので、ぜひね、やってみてください。で、えー、最後は、えー、結構上級編ですね、の、えー、と突撃艦スパビスズからのラバルを見てほしいと思うんですがこれ、ね、防衛は弱いんですよ。弱いんですけど、これ、対空砲を壊すのバルーンも後ろから当ててますね、この小技。で えっ、ー、と、これ突撃艦をタンホールギリギリに落とすんですよこういう風に落としていくんですよ。で、インビジでタウンホールを隠すんですね。まず一旦。隠しておいて、この辺のクロスボとか投擲とかを、まずスパイズで倒させておいて、で、残った2個、2枠の、えっ、ー、と、インビジを使ってタンホールを壊すんですね。これはすごいなと思いました。 あの、一応ですね、理屈上、レイジー、スーパーウィザードの状態であれば、インビジ2発分フルフルに使うことによって、タウンホールって壊せるんですよね。あの、なんですけども、あの、先にタウンホール壊しちゃうと、えっと、爆破ダメージプラスポイズンダメージで、もう確実に、スーパーウィザードってやられちゃって、今ここにあった投石機とかこの辺の防衛ですね、こういうところ。これが残っちゃうんですね、こういうところが。残っちゃうから、えっと、そうならないように、まず序盤は、 アンホールをかくっていって、えこっちの、えー、とー外周部分を削って、で、そ削り終わったら今度インビジョを落とすタイミングを変え、場所を変えて、アンホールを露出させて、そこに、えー、スーパービーザーの、えー、チェーンを流し込んでいく。でこのパターンはうまいなと思いました、本当に。で えっ、ー、と、これもですね、えっ、ー、と、相手のアーチャークイーン、あーと、味方のアーチャークイーン、まだ、えっ、ー、と、仕事が終わってませんけども、イーグルフーね、これからタげロというところなんですけども、先にもうラバルを始めちゃいますね。若干 L 字タイプですね。えー、こっち側の、ね、とラバルでカットをちょっと入れていきながら、まっすぐの形をこう作って、えー、最終的にこのまっすぐのところに、ダルーンを流し込んでいくという感じですね。こんな風な形を作っていってます。やっぱもう最後はやっぱり直線ですよね。 いかに直線を作るかっていうところのためにサイドカット用のバルーンと本体バルーンっていう感じでこう出し分けてる感じがありますね。でえー、と呪文はもうないんですけどもしっかりとこの投、えー、石のターゲットを、えーなんだえー、ラバーハウンドが取ってくれていたの で, でバルーンはそこそこ数を残して投石の真上まで行って全開という感じですね。結構な回収ユニットも残っているのは圧倒的な全開になっています。 いやー、すごいっすよね。あの、突撃艦スパビズからのラバルっていうのは、マジで、あの、やれるのでね、皆さん、あの、タウンホールを突撃艦スパビズで壊せそうだなっていう、あのー、外周部分に、えっ、ー、と、ラバーを使わずに、突撃艦スパビーズを当ててタウンホール壊せそうだなっていう距離感に、まあ、タウンホールがあった場合には、逆に、あの、クランジョないかなって見て、これもあった。この場合も、このスーザドラバーのパターンに持ち込めると思うんで、ぜひね、えこれ、あのー、 僕、本当に何度も言いますけど、あの、1年ぶりなんですよ。スーラはなんてやったの、マジで。<笑>なんだけども、なんか、強そうだからやってみたら、いやつむぎうみさんで、この前動画撮影した時にすごく強かったんですよ。もう呪文5、6枠余っていて、これはやるしかねえと思ってやってみたら、いけちゃったっていうね、ことなんですけども、それぐらい、あの、ビギナーでもいけてしまうレベルなんで、少し練習すれば絶対に、あの、いけると思います。で、今回お話ししたえ、村の選び方、これはよく注意してください。今回の橋さんがやった、こういう、 中心部分にタンホールがあるやつっていうのは、まあ、それも取れますよという例で紹介したものの、えっと、おそらく内容は高いです。結構技術を要しますので、あの自分が や, やったようなね、タウンホールが比較的こう外側によっていて、クラン城も、えー、タウンホール寄りにあるような村っていうのを見つけて、ぜひね、えー、これ試してみてもらえたらと思います。すごく面白いと思うんで、せめてやるラバルいいってよ、結構ね。決まっとめっちゃ気持ちいい というところで本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうかえー、よろしければぜひ、えー、グッドボタン、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、私のチャンネルですね、ターンホール12から14までは、えー、は、えー、幅広く、ごめんなさい。幅広くですね、えー、動画を使っておりますので、えー、クラン対戦のあアタックで悩んでるっていうことがもしあるような方いらっしゃいましたら、これからもですね、えー、ご視聴いただけたらすごく嬉しいと思います。悩んでなくてもぜひ見てください。<笑>んね。はい、というところで本日の動画は終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。